太郎君はいありがとうございます自由党自由党の共同代表山本太郎です、えー、会派を代表しまして IR 法案いわゆるカジノ法案についてお聞きいたします、えー、今回の法案でですね衆議院で付帯決議がついたとである文言が多く見られました依存症依存症です、えー、ギャンブル依存症に対する対策が非常に大切であると という認識衆議院でもやはり共有されていたということだと思いますもちろんこの参議院の議論におきましてもギャンブル依存症対策については与えられた時間の中で本当に多くの時間がこの依存症に対して割かれたのかなというふうに思いますまずこの依存症の問題についてお聞きをしたいと思います法案提出者の先生方それぞれにお聞きしたいんですけれどもその後に 収拾よろしければ菅官房長官にお答えいただいて締めていただくような形でお願いしたいと思います。えー、質問いたします、えー。あなたがギャンブル依存症問題を知ったのは、ギャンブルギャンブル依存症問題に出会ったのはいつ頃でしたかということを教えていただけますか。えー、ギャンブル依存症問題を知ったのは初めて知ったのはいつでしたかということをお聞きしたいです。順番にお願いします。細田君。 えー、現在、非常に多くの人があそういう問題に、えー、当面しているということは私もです、ねえー、数年以上前から、あのー、朝、パチンコ屋の前に行けば分かるわけです、9時から並んで、10時に整理券をもらったので入って、で台を選んで一日中やっていると、それで、まあ、景品と変えるとかです、ねまあ、競馬においても競輪においても、競艇においてもそういう人たちがいると。 で自分毎日行こうがあ 行, 行く前がですね自分がの稼いだ金の範囲内で貯蓄のある範囲内で使うのは誰でも自由だと思うんです自分の遊びですからそれしか趣味のない人で、まあ、かわいそうだとしてもですねそれは別に問題はないだから依存症の問題というのはそのことによって家族が泣いたり、えー、先般の。 山本議員のいろんな例示であるように非常に問題が生じている困窮もして闇金に走ったりなんか売春をしたりですね 売, り、まあ、売る方のですねそういうことをしたり、えー、大変な悲劇が起こって自殺者が出るとかそういうことについてですね、えー、これは もう何とかしなきゃならないという社会問題になっているということなんでございますがどこで線を引くかができないがためにこれまでの政府は、まあ、まあ私が勝手に見るところではあこれを全部をギャンブル依存症というわけにはいかないしつまりいじめや DV と同じで訴えがあって家族の訴えがあってあるいは自分の訴えがあってそれはかわいそうだ社会で面倒を見ようということにならないとなかなかお世話ができないようなことが 同じように起こっていいるのではないかとそれをただ毎日パチンコをやったり競馬に行ったりする人はですね全部がギャンブル依存症と言ってもしょうがないんでそういう問題がなければ毎日行ったらいいんです、えー、何万円でも何百万円でも貯金がある人は使ったらいいんですだからそういう意味でですね私はあそこにはギャンブル依存症という問題ではないので。 毎日麻雀やる人とか、まあ、世の中には毎日テレビゲームやってる人もスマホゲームやってる人もみんな似たようなもんですそれでそういう依存症的傾向が実生活にあるいは家族を崩壊させるような意味で問題が生じた時にどう救済して国家がどういう予算を作るかとるかという問題であるのにかかわらずまあ 1億円とかそういうお金 で, です、ね、アルコール依存症やあるいは麻薬依存症やそういう人とつくるみで、まあ、対策が取られていると言ってるけれどもこれは社会問題としてどうやって取り上げて DV やいじめのように社会が取り組んでいくかということの方が大事なわけでございますだからカジノの法案というのは一つの契機でありますけれどもこれまであるものの延長でありますから。 逆に言うと、それをどう捉えるかということが今、問題になっていて、そのことはこの法案を審議する上では、私は非常な進歩をしていると思いますし、衆議院での付帯決議でもございましたように、政府側もこういうことについては責任を持ってやるというところまでは来たわけですが、それに対して、ですねじゃあ、パチンコっていうのはやめたらど う, だどうかと。 あの事業を廃止したらどうかとか、競馬というのはやめたらどうかっていう議論はないわけですよね、それはそこはできないだろうっていうふうに思ってるわけですから、そうするとやっぱり被害者をピックアップして助けるしかないんです、だからそういうことをですね、私は実感として持っているので、これはみんなわれわれは挙げて何かをしなければならない、そういうの問題認識でございます。岩谷君。はいあのー まあ、今あ、細田提出者からです、ねあのー、詳細にわたってお話がありましたのでいつ知ったかということで簡潔にお答えしたいと思いますが、まあ、あのギャンブルとは認めていないもの の, あの遊戯というのは、まあ、我々、子供の頃から、えー、身近にあった存在でございました私も子供の頃は父にれ連れられてです、ねえー、一緒にあの煙もくもくの、えー、音じゃらじゃらの、あのー、中で。 何時間も過ごしたこともございました、えーまあ、あの遊戯もです、ね、あの時間消費型の娯楽を国民に提供していただいていて、あのほとんどの愛好者というか利用者はあの健全に接していただいているとは思いますが、まあ、一部にそうでないという方がいるということは、 あの子供心に感じておりました。それから私大分県別府市があの出身地ですがあの別府経理というのがございまして開設してから66年になります、まあ、幸いあの一度も赤字になったことがなくて、えー、この66年間で約480億ほどの市の財政に対する貢献をしていただいてますんであのそういう意味では まさに公益にしっかり資していただいているなと思っているんですが、まあ、しかし、えー、ここ の, あの利用客の中にも残念ながら、まあ、ごく一部にはですね、えーまああの、毎日行っておられるような方もいるということも、あのかなり早い段階から承知をしておりました西村君。えー、と私もあのかなり以前から、この依存症の問題は認識をしておりましたけれども、明確にあのギャンブル依存症 に対して対策を含めてです、ね、やらなきゃいけないと認識したのは、えー、これ、七八年前、あるいはもうちょっと前かもしれませんあの議連で超党派でシンガポールに訪問して、シンガポールが、えー、この火事の解禁、IR を整備をするということに踏み切った当時の議論になり、その後の対策を聞いたときに改めて認識をしましたし、えー、今回、この法案の審議の過程でですね、 先生方からいろんな議論をいただきましたし、またあの多くの団体、えー、取り組んでられる方々からもいろんな意見をいただきましたので、改めてこれは我々としても取り組まなきゃいけない大きな問題だなということを再認識したところであります。あのぜひこの今回の審議、それからま私どもは法案が成立することを望んでおりますが、これを機にですね、のちのに依存症対策は このときがターニングポイントだったと言われるようにです、ね、ぜひ政府においても充実させてほしいと思いますし、我々としてもしっかり取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。小澤君。はい、あの私もですねあの、ギャンブル依存症を初めて、えー、認識したのはー、この IR 法案を作るというときに、いろんな勉強をした中でございます。 そうした中で、ギャンブル依存症問題を考える会の田中代表とか、ですねあるいはまたラスベガスの市長経験の方とか、ですねそういう方々を議連のところにお招きをしてお話を聞いたり、あるいはまた現地のところに行って、ですねその自称グループの様子を見学させていただいたり。 というようなことが私にとってのきっかけでございます。ま あ, あの今も西村委員からお話がありましたがあのこのギャンブル依存症問題がこれまでですねなかなか十分ではなかったという話は私も今そう認識しているところでありましてこの IR 法案をきっかけにこの問題が大きくクローズアップされて そしてそれに対する対応策がです、ね、今、議論されていること、このことは大変うれしいと依存症対策の方々からも聞く機会があるわけでありましてです、ね、そういった意味では、これからのカジノのギャンブル依存ということだけではなくて、既存のギャンブル依存症対策、さらにはまた省庁をまたぐ問題をしっかり考えていこうと。 いう話を衆議院の内閣委員会で、えー、付帯決議としてまとめていただいたことは大変有意義だったと、こう思っております。松並君 まあ、あのいつ依存症を知ったかというあのご質問だったと思いますけれども、まあ、私の大学生時代です、ねえー、友人らが、まあ、私も行きましたけれども、まあ、よくマージャンをいたしましてです、ね、まあ、麻雀荘に行くそしてマージャン関係では特にマージャン専門の漫画まで出ておりましてです、ねまあ、そうした中で、えー、確かに。えー ギャンブル依存の皆さんというのはこうやって存在するものだなというのはああの実地で、えー、体で、えー、教えていただいたなと思う次第でありますけれども、まあ、それに加えましてです、ね、あの最近は私あのデジタルヘロインの問題を ずいぶ研究ししてておりまして子供たちがです、ね、今先生、この間あの EMG の問題に触れられましたけれども、まあ、今の子どもたちがスマホ で, です、ね、ゲームをすると、まあ、これ大人もそうですけれどもあの脳の中の報酬系にこれが語りかけるということで報酬系が異常を起こすとで子どもたちは特にです、ね、あ, のああいうゲームをするとです、ね、ドーパミンが麻薬並みに多く。 出されたりとかするという知見を研究するにしたがってです、ね、やはりあのギャンブルの依存だけではなくてです、ね、我々国会議員といたしましてはもう本当に今、SNS でもこれにハマる女性なんて女性の方が SNS はハマる率は高いんですけれどもこうしたものは例えば自分へのいいねが多いからそれがないと自己承認欲求が満たされないとかですねでこれまでギャンブルはお金が儲かるからあれですけれども、まあ、引きこもりなんかの人たちによってはですね 自分たちがこの無報酬ですから、無報酬だけでもその点数だけで快感を得てしまう報酬系が脳の中にできるとか、まあ、そういったようなさまざまな今、われわれギャンブルだけではなくて、まあ、国会議員といたしましては今我々、ね、今、われわれが新たに子どもたちにも迫っているこうしたあの刺激との関係というものについてもです、ね、あの広く取り組んでいくべきではないかというふうに思って、この間も先生のお質問を聞かせていただきました。官官房長官 私、その依存症をいつしたかということですけれども、私、新聞の人生相談みたいなのよくありますけれども、そういう中で、こういう人もいるんだなという、そういう思い出し、意識したのが高校生のときだったのかなというふうに思っています。で、私たち政府の立場で、衆議院でこの付帯決議がありました。 まあ、そこの中で、ギャンブル依存症対策については、えー、従来のものも含めてという趣旨だったというふうに思っております、また参議院の委員会でも、そうした議論がたびたびされていることも承知をいたしております、えー、そういう中でそこはしっかり受け止めて対応すべき、しなきゃならな い, という、とそういう思いであります。 山本太郎君、はいえー、あなたがギャンブル依存症を知ったのはいつですか、えーまあ、僕、頭の中でこの質問を作っているときに、えー、5年前にこの法案に関わったときとかっていうふうにあっさりいくのかなと思ったんですけど、かなり皆さん、熱を帯びたと言いますか、このギャンブル依存症に対する、えー、と理解と、そしてこれからの取り組みをやっていくという熱と言いますか、意気込みみたいなものも感じるような、えー、とお答えをいただいたと思うんですけれども、えー、重ねてもう一度お願いするためにです、ねえーと、質問と言いますか。 えー、短めに答えていただきたいんですけど、特に法案提出者の方々、えー、今回は法案提出者の方々にお聞きします、えー、ギャンブル依存症対策は重要な問題であり、この先も、自分自身が熱心に取り組んでいくと、これ、約束していただけますか、約束する、もしくはそれ、約束できない、どちらでも結構です、短くお願いします、細田君、えー、まさに社会的な問題、潜む問題がですね、 まあもともと認識はありますけれども表に出ているわけですからそして先ほどもスマホゲームについてもそう言ってました子どもたちがテレビゲームやスマホゲームに溺れて勉強もしない何か思考能力が落ちている大学生も勉強してないスマホだけ見ているそういう現象全体がですね本当は社会にとっては大変なマイナスのその時間の浪費であり まあ、それに加えてそのお金の浪費をして困窮する人たちも出ているだから単なる困窮した人から家族が困っている人などだけを対象にするんではなくて全体としてこの日本全体が一種の依存症になってきていることをどう取り組んでいくかということはですね非常に大事だと思う。かつ被害のある人 誰かから訴えがあれば本人の訴えでもいい家族の訴えでもいいそういうことをきちっと面倒を見られるですねお医者さんでもいいしコンサルタントでもいいし社会全体でもいい、えー、まあ何かあ隠れ家を用意してもいいんだけれども何かあそのそういう手立てを具体的に予算を構築していかなければ今まで何も、まあ、いわばないということはそのことが政治的に大きな問題になってなかったんです。非常に まあタッチな問題というか、微妙な問題として放棄されて き, てきましたから、この際、しっかりこれは対応すべきであると、私は信念を持ってそう思っております全員に、山本君聞きますか、全員に、はい、じゃあ、岩屋君。あのはい、あの私はですね、まあ最初に自民党の中で勉強会を作ったとこから、もう15年間、えー、一貫してこの問題に関わってまいりました。 でそれはあくまでも、えー、国際観光振興して日本を観光立国にしたいという思いからでありますが一方、えー、これまで国がです、ねえーまあ、特別法によっていくつかの公営協議を認めあるいは、あ風的法の中で、えー、遊戯というのを認めてきているにもかかわらず、えー、ギャンブル依存症の問題に必ずしも真正面から取り組んでこなかったという問題意識は一貫して 持ってまいりました従いましてあの、もし推進法を通していただければ、えー、制度設計は政府に委ねられるわけでありますが、その中で、えー、しっかりとこの包括的なギャンブル依存症対策が取られていくように、えー、しっかりとウォッチをして、ものを言っていく責任があると、まあ、今度の衆参 の, あの審議を通じて、先生方のご意見を承りながら、その責任をひしひしとあの痛感をしているところでございます。 その決意を持って、これからもやっていきたいというふうに考えております西村君あの私も提案者の一人として、この法案を提出させていただいて、そしていろんな質疑の中で私も答弁もさせていただきました、えー、責任を持ってですね、えー、依存症対策に取り組むという決意でございます小沢君。はい<笑>私もあの個人的には、ですねしっかり取り組んでいきたいと思っております。先週たまたまままあの あ, の あ, のあるシンポジウムがありまして この依存症ギャンブル依存症対策の銀リップを、ねえー、作ったらどうかとこういう話があって、私は個人的にぜひやらせていただきたいと、こう皆さんの前で申し上げましたし、えー、昨日はです、ね、維新の会の中の、まあ、政調会長をはじめです、ね、皆さん方とそういう具体的な話をして、まあ、あの維新としてはもちろんやると。 できればまあ超党派でやれたらいいねみたいな議論をしておるところでありまして、しっかり取り組んでいきたいと思っております。松並君 まあ、あの先ほどデジタルヘロインの問題で取り上げましたけれども、まあ、こと、このギャンブルについてもです、ね、まあ、あの最近は科学的な知見がどんどんどんどんとスピードを持ってです、ね、発展しておりますので、まあ、これよりも広くです、ね、あの先ほど申し上げましたように、ギャンブルだけではなくて、まあ、お金が儲からないのに課金をするというような脳のメカニズムというのも動きますので、まあ、私もこの問題に興味を持ってからです、ね、自分でこういうスマホゲームやってみたら、自分がハマってしまいましてです、ね、本当にあのミイラ取りがメイミイラになるような、やっぱり、これはすごい。 あの巧妙な仕組みだということは体感しておりますので、また先生もご一緒にやっていただきたいと思います山本君、ありがとうございました、本当に熱を持って、この依存症対策にこれからも取り組んでいくと。 これあと政府に渡すのではなくその旗振り役としても頑張っていくというような雰囲気が、えー、受け取れるような答弁でございましたえ次の質問なんですけども、少し答えづらかったら本当に申し訳ございません、えー、しかし、ですね、これ違法でなければ堂々とお答えいただける内容だと思います、えー、皆さんの中でパチンコホール運営企業またはパチンコスロット危機関係の製造・納入などを行っている企業もしくは先ほど出てきました、えー、っとデジタルヘロイン、SNS 系の企業などから、えー、政治研究を受けたことがある。 またパーティー券を購入してもらったことがある方、この中にいらっしゃいますでしょうか、あるかないかで提出者、順番にお答えいただけますかで、もし政治献金、もしくはパーティー券を買ってもらったことがある方は、ですね、覚えていれば、その金額もよろしくお願いいたします細田君、政治資金規正法の範囲で、えー、きっちり処理しております。岩屋君。 はい、あのー、私は政治活動を始めて30周年ということで、あの先々週また先週ですねえ。東京で1か所地元2か所であのー、まあ、あ政治資金パーティーを開催をさせていただきました。まあ、もちろん、あの長く応援していただいた様々な。 職種業種の方がお見合 い, いただいておったんですが、えー、地元の商工会議所会頭2代続けて、あのパチンコ店を営む業態の会長さんであったということなどもございまして、えー、来ていただいた方の中にはです、ね、そういう関連業種の方もいらっしゃいました。西村君 あの私もさあの先ほど答弁しましたとおり、政治資金規制法にのっとってあの適正に処理をしておりますが、先ほどご指摘が<笑>ありましたあの、関係する機械を作っている大阪の中小企業からです、ね、寄付を頂 い, いておりますが、これはあの私の地元、淡路島ご出身の社長さんでありましてあの、純粋な気持ちで応援をしてくださっているというふうに理解をしておりますし、カジノ、あるいは IR についてお話ししたことは一切ございません。小 はい、あの先ほどあの、公表をしていただきましたんですから、あそういったものも含めてです、ねあの、そういったホールの皆さんたちからですね、えー、パーティー券等を購入していただいたことはございます松並君。 まあ、あの私も長年、政治活動しておりますので、まあ、本当にさまざまな、そらくすべての業態と言っていいぐらいの業界から、あのいろんなご縁で、えー、いただいておりますが、まあ、残念ながらです、ねえー、5万円以上の寄付とかです、ね、20万円以上のパーティー券購入という例は、えー、なかったかと思います。山本君 すこれ糾弾したいわけじゃなくてです、ねまあ、あの合法な現金であれば何の問題もないお話だと思うんですねで、政治にはいろいろお金がかかる、これはしょうがない話だと思うんです、いろんな人や企業がつながり支援者を増やしていくことも大切な政治活動だと思います、でまあ、あのちょっとそういう意味で心配している部分があるので、それは後ほど、えー、とお話ししたいと思います。えー、昨日のの参参考考人人質質疑ででで私がににお聞きした質問です、えー。国会審議で依存症の話になると 治療や相談体制の必要性は認めるものの今存在する依存症はカジノによって作られたものではないといったような雰囲気になりますと。 パチンコや公営ギャンブルなどと比べてカジノでは依存症がそこまで増えないのでしょうかという私の質問に対しまして、えー、参考人の日本弁護士連合会多重債務問題ワーキンググループ座長弁護士のえ新里浩二先生そして静岡大 学,、えー 人, 文社会学えー、人文社会科学部の、えー、教授、えー、鳥畑陽一先生はです、ねえー、こういうふうにおっしゃったんですね。 とりあえず先生はシンガポールの NCPG もオーストラリアのギャンブル生産委員会もカジノは既存のギャンブル例えば宝くじであるとか競馬などに比べれば依存症を誘発する危険性が高いとい う, ふうに言っているとパチンコ以上の要するに無制限の社交性がそこに与えられた場合には既存のギャンブル依存症プラスアルファ新しいギャンブル依存症が生まれてくるんだろうと思っておりますと n i s a 先生もです、ねえー、カジノはゲームの仕組みからすると非常に有義性が高いと。 依存症についてはきちっとした対策を取らないと入場規制とかしない限りは非常に大きな問題になってくるのではないかともちろん、えー、入場規制というのもこれから考えていくっていう部分はあると思うんですね入場料を取ったりということも考えていらっしゃると思いますでもその入場料という部分に関しましても n さ、えー、先生は払ったものの元を取ろうとしてより深みにはまってしま う, というケースもあるとこの入場料という部分に関しても、えー、といろいろと課題があるだろうというお話をされていました えーまあ、カジノができれば今までの公営ギャンブルなどでは補足されなかった新たな人々を依存症にいざなうだけでなく依存手前だったプレ依存の人々にも火をつけるその可能性十分にあると思いますそして何より現 在, 進行形現在進行形で依存症を広げている事象にも対処しなければなりません先生方も先ほど、えー、お話の中でありましたよね今あるものに対してもしっかりとやっていかなきゃいけないと。 現在は日本におけるカジノでの賭博行為は違法ですから現在、ギャンブル依存症とされる方々は公営ギャンブルまたはパチンコによってパチンコスロットなどによって依存症になったという話かと思いますえ先日私が資料として委員の皆さんにもお配りいたしましたビッグイシュー基金とギャンブル依存症問題研究グループによる冊子疑似カジノ化している日本疑似カジノ化している日本ギャンブル依存症はどういう形の社会問題か から引用しますとのめり込むギャンブルの種類というものがあります日本には六つの公営ギャンブルと法的にはギャンブルとみなされていないまか不思議な隠れギャンブルがあります公営ギャンブルは年商の大い順に列挙すると競馬三兆円弱宝くじ九千五百億円ほど競艇九千億円競輪六千億円スポーツ振興くじ一千億円オートレース七百億円そして 隠れギャンブルであるパチンコとスロットの賞者ギャンブル依存症者のことですよねギャンブル勝者のはまるギャンブルは5割から6割がパチンコスロットですパチンコスロット絡みでないのは 5% 以下でしかありませんしかも女性ではほぼ全例がパチンコスロットです日本のギャンブルの一大問題はこのパチンコスロットがギャンブルとみなされていない点にあるのです ありがとうございます。違法ギャンブルとしては、かけマージャンや野球賭博、裏カジノがあるものの、あくまで少数派にとどまっていると、ギャンブル障害の日本的な特徴、ギャンブル障害には誰でも陥る可能性があると、えー、おっしゃっているんですね、陥るか陥らないかの差は、ほぼ環境要因で決まると言っても過言ではない、ギャンブルへのアクセスの良さ、環境そのものにギャンブルしやすさが整っていると、ギャンブル勝者は確実に増えます。 これを決定するのが、ギャンブル上の場所や立地条件、開催時期、年齢制限の有無、ギャンブルの外への無知などです、公営ギャンブルの競馬、競艇、競輪、オートレースでは、開催場所や開催日時は制限されているとはいえ、場外売り場やネットでもギャンブルができる自然性がある、宝くじや ス,、えー、スポーツ振興くじ売り場は、人の集まるところには必ずあり、一年中売り出されている、年齢制限など、ないに等しいのです。 そしてギャンブルとされていないパチンコスロットのホールはコンビニのローソンよりも多く全国に一万二千間ありますギャンブルの危機器の台数では世界七百二十万台の三分の二が日本に集中しています朝は十時から夜も十時まで開店していて冷蔵庫付きのロッカーや託児所を備えているホールも珍しくありません atm の設置もほぼ行き渡っています 究極の自然性と、えー、安楽性が実現されているのがパチンコスロットですギャンブル機器の社交性パチンコやスラットなどの機器はエレクトロニックギャンブリングマシーン EGM といいますこの EGM は人をギャンブルにのめり込ませるためにあらゆる技術改良と工夫が可能です古来からあるサイコロゲームや花札統計などの比ではありませんもう少しで当たる錯覚を生み出すニアミス ニアゲインの細工や大当たりの前触れを知らせるリーチ表示だけでなく画像になじみのアニメや映画を登場させ物語性を付加しますこれらの脳刺激は派手な映像と音響によって何倍にも増強される危険ドラッグ同様数回これらの脳刺激を受けるともう抜 け, だ抜け出せなくなるとそのようにおっしゃってるんですねそしして借金のしやすさ パチンコスロットホールに ATM があるくらいですから銀行もギャンブルに飛翔されるお金を虎視眈々と狙っているのは確かです一昔までは消費者金融が大流行無人の、えー、貸金所まであったほどです当人に返済能力があるかなどの調査は爪の赤ほどもなされませんでしたしかもその金利は年率二割を超えていたのですから 貸しと大差ありませんしかし消費者金融からの借金が膨らんで自殺者と自己破産者が増えたため2006年貸金業法が改正過剰融資を防止するべく送料規制が定められ年収の3分の1を超える融資は禁止されましたところが銀行はこの過剰貸付の規制からは対象外にされました銀行のカードローン広告にも送料規制なし年収の3分の1以上借り入れかと謳っているほどです しかもこの銀行の融資に消費者金融が返済保証をしている。今では大手消費者金融は大手銀行グループの子会社。アコモは三菱東京 UFJ フィナンシャルグループの子会社。プロミスは三井住友フィナンシャルグループの子会社。これでは貸金業法の送料規制の脱法行為と非難されても当然。 ままままだまだああるんでですすけれどもととりあえず引用はここまでにしたいと思い思、まあ、依存症対策するっていうんだったらもちろん銀行のこの乱暴なお金の貸し方ってことも、えー、と直ちに改 め, 改めていかなきゃいけないというのは当然なんですけれども現在のギャンブルの中で一番依存症を生み出しているパチンコスロットへの規制これ必要なこと、明らかですよね依存症対策を講ずるというならばパチンコスロットの規制が今後喫緊の課題として進めていく必要絶対的になってくると思うんですけれども 話が戻ります、ここで。その時に、規制をしますというときに、パチンコスロット関係企業から献金を受けた身で、厳しい規制を実行する旗振りは果たしてできるのでしょうか、政治献金を受けたことがある、またはパーティー券を買ってもらった方が、買っってもらったことがあるとお答えになった方にお答えいただきたいんです、それでもやれる、もしくは、えー、となかなか難しい、その二択でお願いいたします。宮本君、指名をお願いいたします。 すみません。えっ、ー、と、しめ、あ、委員長、山本君。すみません。えっ、ー、とですね、先ほどお答えいただいた方で政治献金を受けたことがあるとおっしゃった方、もしくはパーティー券を買ってもらったことがあるとえー、先ほどお答えいただいた方にお答えいただけますか。お願いします。じゃあ、谷君、はい。あの当然だと思います。あのまあ私どもあのさまざまな政策決定に関わるわけでございますが、えー、時にはあの支援者あるいは 献金をいただいた方の意に沿わない、えー、意思決定、政策決定もしなくてはいけないと、特に政権与党はそうだと思っておりますが、えー、当然ですね、そういう場合が出てきた時にも、ですねあの自らの政治信念に従って行動する所存でございます西村君。ああのまずパチンコやいいわゆるるスロットという今ある 不営法上の遊戯についてはです、ね、これはの、いろんな議論があることは承知をしておりますが、あのこの IR 法とはあの別の枠組みで、えー、風俗適正化法の下 で, です、ね、その規制に従って、えー、運営をされていると認識をしておりますので、えー、その不営法のあり方についてです、ねえー、別途それは議論していくべき話だというふうに思います。でただ、えー、依存症についててはこの遊戯も含めてです、ね 多くの方が依存症になっているというのは認識をしておりますので、依存症については、えー、今回の法案を機にです、ね、既存のギャンブル、公営ギャンブル、あるいは遊戯についても含めて、全体として取り組んでいくことが大事だというふうに思っております小沢君。はいあの私もあの今、西村議員と同じ思いなんですが、あのきちっと分けてですね、 あのこの IR 法案は IR 法案なりにあの議論をいただけるとありがたいなという話をまず申し上げた上で、あで、自分自身で献金を、あるいはパーティー券を買ってもらっていて、そういう話ができるのかということに関してはあ、十分私自身もやってまいりましたし、できると、こういうふうに思っております。具体的にはは、ね、依存症の問題を実はそういうい方とも 話をしたことがありますし、依存症に対する、えー、対応をですね、ご検討をいただいたこともございます、あるいはまたあ、風営法のあり方そのものについての議論もさせていただいてきたところでございまして、そういった意味では、ああのお献金やパーティー券をもらっているから、何も言えないのではないかということはありえないというふうに思っております山本太郎君。 はい、いありがとうございました。まあえー、と別個、えー、議論していくべきだという話もありましたけど、これ、地続きの話だと思うんですよね、結局、今回のプログラム法案の先に実施法がある、結局それによって何が実現できるかといったら、今まで違法だったものが合法になっていくっていう方向性ですよね、だって普通に、と、え、ば、ー、を開帳できないわけですよね、普通には、かけとする場所を提供できないわけですよね、普通は、合法ではないわけだから、でこの二つの二段階によって、その先には、そのとばを開くことが OK になる。えー 地域であったり、主体と い, っていうものを決めていかれるわけだから、これ、地続きですよ、で今まで国が抜け道的にというか、えーまあ、いろんな公営ギャンブルだったりとか、パチンコ的なもの、スロットというものに対して、えーとまあえー、認めてきたことの、えー、今まで依存症、これだけ広がってきている、そしてもう一つ、ギャンブルというものに扉を開くというのならば、これは当然、この、えー、IR 法、プログラム法の中でも、えー この依存症に対してどうしていくべきなのかということが一番厚く、えー、担保されなきゃいけない私は審議の内容だと思います、えー、少し話が変わるんですけれども、えー、皆さんに代表者の1名の方に、えー皆さんえー、お聞きしたいんですけれどもギャンブルで1億円を失いましたというのと、えー、事業に投資して1億円を、えーなんですかね、損してしまいました ギャンブルで一億円吸っちゃったっていうのと、事業で一億円、えー、なくなっちゃいましたっていうのと、これ経済効果的にはどちらがあると思われますか。どちらかでお話、二択でお答えいただけると助かります。すみません。山本君、あの答弁者指名してください。山本君。そうですね。じゃあえっ、ー、と、じゃ一番の若手に松並先生いいですか。すみません。松並君。まああの経済効果。 っていうのがでというのが何をもって経済効果っていうのかって、これはちょっと質問をお答え、非常に、えー、つらいと思います、まあ、ついでに言えば、あのさっきあのお僕だけお答えがなかったんでですね。 献金とかですね、そういうあれの問題で、僕だけあの、あれだったんですけど、まあ私自身もあの、実際、生活保護の問題でですね、生活保護者の方がこういうパチンコとすることについての問題、あの予算委員会等でも取り上げたことがあるということを、まず復元をしておきたいと思います。まあ、その上でですね、経済効果っていうと、まあ、あのー、なくなれば、あのダメージは当然、えー、我々も。 自分らの支持者 で, です、ねえー、連帯保証人になっていて失ったとかいうこともあるので、それの周りへの波及というのは、やっぱり、えー、それは事業であれです、ね、自分の信頼する人たちからお金を借りていて、自分だけではなくて周りに波及するということ、これはです、ね、マイナスの経済効果が大きいと思いますし、えー、このギャンブルの場合はです、ね、えー、家族等に大変な迷惑をかけるということにおいては、これも同じでありますけれども。まああのー まあ経済効果というとあれですけど、道義的に考えればですね、当然自分のギャンブルはやっぱり、えー、自分の私利私欲っていうのが前に出ると思いますし、事業っていうのはもっと仕事で家族を養いたいという思いからあ損をした結果的に損をしてしまったということになるので、まあここはですね、一概に比べるべきだとは私は思いません。山本君失礼しました。まあちょっと言い方が悪かったですね。1億円というお金を持ってましたと、それを事業に投資しましたという人と、えっ、ー、とカジノで釣りました。 で、事業は失敗した、この2人において、えー、国内の経済活動がより活発になるのはどちらでしょうかということをお聞きしたかったんですね、まあ、そんなことはちょっと中身を見てみなきゃ分からないというすごくセンシティブなお答えをしていただいたと思うんですけれども、まあ、例えばですけど、事業で1億円を投資した人が失敗、しかし本人は損したとしても、えー、取引先が国内企業、事業者であれば、従業員の給料だけでなく関連する下請けの売り上げになったりとか、まあ、いろいろ波及していくというような。 まあ、事実上日本社会の経済活動に貢献したという見方も、えー、できるかなと思うんですね一方でカジノで1億円を吸った場合基本的には1億円の所有権がお金を吸った人からカジノ運営者に移動しただけつまりその場の運営費経費以外は 経, 営、えー、経済効果が生まれづらいんじゃないかな日本社会の経済活動にはなかなか寄与しない状態が生まれるんじゃないかなというふうに思うんですよねじゃあその収益カジノ側がもしも1億円吸ってくれたお客がいたとしてカジノ以外の えー、日本国内の事業に対して投資をしてくれるっていうことがあるならば、えーとなですかね、経済効果、日本の経済に寄与したってい う, ような形につながっていくのかなと思うんですけれども、えーまあ、別に再投資してくれるような取り決めもあるわけじゃないですもんね、えーまあ、今、ごめんなさいね、話してるのは外資の、えー、そういうカジノの運営会社がっていう話をしたかったってことなんですよね。 でまあ、結局、外資の、えー、カジノ運営会社が得た収益を積極的に日本に再投資してくれるっていうよう な, なんか可能性みたいなものってあまり感じられないなとうう思うんですよね、まあえー、結局、日本に存在する資産所得を外資のカジノ事業者が吸い上げて資産を移転するっていう話になっていかないかなとうう思うんです。 まあ日本の会社がやればいいじゃないかっていう話もあると思いますけど、運営の方。でも海外の企業がやった場合によりこあの国内に経済効果が生まれるような回し方、再投資であったり、いろんなことっていうのはなかなか望めないんじゃないかなっていうふうふに思うんですよね、まあ、カジノで経済効果が上がるっていうんだったら、客から吸い上げたお金はちゃんと国内の生産活動に再投資されないと経済効果っていうのはなかなか出にくいだろうと、海外の企業が客から莫大な金を吸い上げて、それを自分自身の国に移転してしまうようなこと。 まあ、これが連続的に行われたらこれ、国府の流出につながるんじゃないかな、まあ、私はカジノ反対という立場ですけど、百歩譲ってっていう考え方でカジノが日本で解禁したらっていう視点で見てみたときに海外の、えー、企業の参入を許すということを考えたら、日本にとってのプラスがあまりないんじゃないかな、薄くなっていくんじゃないかなっていうふうふに思うんですよね、えー、外資事業者、短期的な利益を追求するっていう傾向があると。 その結果公共性、周辺産業への波及効果が抑制されて超過利益の海外流出、つまり日本国内に再投資されないことはなんか想像できそうな感じだなと思うんですよね、結局外資のカジノ関連会社に対して日本を草刈り場として提供するようなことになっちゃったら嫌だなと思うんですよ、なんかそんな心配はないんですかね、なんかあちょっと待ってください、短めに答えていただけるんだったらここでお渡しします。 <笑>そうでないなら、あ、ちょっと待ってください、一 番, い一番あのあの お, お話が濃くなりそうな方はですね、<笑>大丈夫ですか細田君、はい。やっぱりですねあの、今、例えば外資と国内資本が組んで投資したいという、投資規模は1兆円ぐらいあるんですね、大体いい、ホテルから何からすべてをその組み上げて投資をしようと言っているのは、大体いい1兆円以上。 を言って ま, すまあ3兆4兆って言ってたところもありますけどそれはちょっと大きいと思うんですねそうすると1兆投資することの効果これはもうそこで大変大きな効果が生ずるわけですから今度あとはそのカジノも含めた運営をして今度は回収がどのぐらいでできるかということだと思うんですね。で回収というのは あまあ、宿泊によって払う人もあればエンターテインメントで払う人もあるゲーミングで払う人もいますからそのうち、えー、上がりのお何パーセントかはあ、まあ、国がですねあるいは地方公共団体が納付金でいただくわけですから一種の税金でいただくで残りは、えー、まあ儲けが出ればそこで法人税等を、まあ、いただくしで残りは投資収益として、えー、彼らが 再投資に向かうかうあるいは資金を元の国元に持って帰ってまた別の運用をするかそれは分かりませんけど投資というのはそういう性格があるんであのそれはまず投資をしてくれるという企業があればそれはありがたいという気持ちはするんですねそれは立派なことですから今民間設備投資がもうどんどん縮小して困っているような状態ですからね。 まあ最初の一番大きな投資っていうのは何よりも大きいんだとでそのあとは法人税だったりいろんなもので納付金だったりっていうものでいただいていくんだからあの心配には当たらないよというお話をしていただいたと思います、えー、2014年都内で開催されましてカジノの国際会議ジャパンゲーミングコングレス、えー、まあこれちょっと話の内容が変わってくるんですけどね、まあ、その中でプレゼンテーションがあったと。 主な顧客は外国人観光客ではなく日本人の富裕層という内容だった日本人富裕層の個人金融資産量を日本にできる推定カジノ数3から10で割ると海外に比べて日本の一つのカジノあたりの個人金融資産量は突出していると日本のカジノは莫大な利益これが確実になると投資を呼びかけられていたそうです この会議にでで、ね、スペクトラムゲーミング、もうご存知ですよね、皆さん、世界46カ国、アメリカでは36州において、ギャンブリングに対する幅広いコンサルティングサービスを提供する国際的なコンサルト会社、その代表取締役をはじめ、海外のカジノ業界の大物が多数参加していたそうなんですね、まあ、でももはっっきり言ってますもんね。 えー、日本人富裕層の個人金融資産量をカジノの数で割ったら、どう考えても日本一つのカジノ考えただけでも個人金融資産量は突出しているから、莫大な利益は確実だと、それはそうですね、手つかずなんですもんね、新たな草刈り場がここにありますっていうことを、えー、そういうところで、えー、来ませんか、日本にってい う, ような話し合いになってあったという話なんですよね。 この会議にはそういう方々が参加されていたと、海外から日本に来る観光客が目当てではないんだと、日本国内の資産をいかに吸い上げるかという部分がおそらく商売ですから、当然考えられることだと思うんですよね、もう皆さんご存じのとおりですよね、海外の事業者、日本でのカジノにノリノリのようですと、日本でのカジノ IR 解禁を見据えて、多くの海外のカジノ運営事業者が投資を表明していると。 えー、特に MGM リゾーツインターナショナル、えー、なんかは、ですね、えー、会長さんですか、これ、えー、11月1日のインタビューに答えてるんですね、これね、えー、大都市型と地方都市型の2種類のうち、MGM としては大都市型にフォーカスを当てている、それはそうですよね、東京とか大阪でやれたら、より個人、金融資産というものが広がってきますもんね、吸い上げられる量が全然変わるって話ですよね。 他にも、えー、ラスベガス・サンズなども積極的だと、えー、一方、昨年2月、ビル・ホーン・バックル社長会見では、永遠には待てないという発言もあったと、まあ、こんなこと言われたら焦りますよね、早く IR を、早くカジノをっていう話になるだろうな、早く成立させなきゃいけないよって話になるだろうなと、いつまでも待てないよ、俺たちって、いつまでもやるっていうわけじゃないからね、日本でって、早めに決めてねって話なんですかね。 えー、他にもマカオのメルコ社オーストラリアのクラウンリゾート社の、えー、合弁会社メルコクラウンエンターテインメントも最低50億ドルの投資など市場参入への意欲を示していると、えー、クラウンリゾートはメルコへの投資比率を減らしているけれども法案が成立すれば、えー、日本への投資意欲が再燃するのではないかという感想もあるそうです。海外事業者はやる気満々のよようなんですよね。 これ、カジノの運営に関わる事業者の選定って、まあ、あの選定までいかないとしても、大体のメドっていうのはもうついてるんですかね、これ、政府参考人にお願いしたと思うんですけれども。地方創生推進、中川内閣新官ご答弁申し上げます。 政府におきましては2年前の成長戦略の中でこの法案のについてですね国会でのご審議の動向及び国民の的な議論の動向を見据えて関係省庁で検討してまいる と, ということをにしておりますけれどもこれまで政府におきましては海外の IR 事業者などの実態ですとかあるいはカジノ規制当局のやり方などを いいろろ勉強して積み上げてきたところでございまして、今、お尋ねの日本における IR の具体像、海外事業者の内容などについて、ですねそういう具体像の検討は一切してございません。山本君、あありがとうございまます。まあ、そうは言っても水面下でやってるでしょう、ね、だってもうここまで来たんだし、もう実施法も先見えてるわけだから、もうやってないと間に合いませんもんね。うん まあ、あの私、なんかやる気満々みたいですけど、基本的にはカジノ法案には反対と、であの一応解禁した場合という視点でお聞きしています、えー、でも日本でカジノ運営のノウハウを持った事業者がいなかったら自然とノウハウを持つ外資の事業者がカジノの運営手に入れることになると思うんですよね、もちろん一緒にやるって話はあるかもしれないけども、もノウハウを持っているの無効なんだからっていう話ですよね、これ非常に危険な状態と言えるんじゃないかなと思うんです。これ国内企業にに優先的にカジノの運営 やらせるっていいうう考え方はないんでしょうか、えー、実際に、えー、今現在、えー、日本ではカジノの運営のノウハウを持った企業というのはないでしょうけれども、えー、官房長官、日本の企業ってこれ、この運営のところからあの排除されてる、再排除されるという可能性はあるんですかね、すみません、なんか急にこんなことをお聞きして。柴官房長官長あのー、まだどうするかということはあのー、決めてないという状況だそうです。 委員長山本君なるほど、今も審議中ですからね、ここで、えー、いろいろ考えてますとかって言ったら、どういうことだって話になっちゃいますもんね、すみません、えー、ありがとうございます。えー まあ、日本企業にはノウハウはないという話をしましたけれども、もうすぐノウハウを手に入れる企業は存在していると、えー、セガサミホールディングス、えー、韓国カジノ最大手のパラダイスグループとの合弁で立ち上がる統合型リゾート IR が2017年5月開業を目指して、すでに建設中だと、この韓国への投資は日本でカジノが解禁され、カジノ事業に本格参入を果たすことを前提に、運営事業者としてのノウハウを習得するためのものだという趣旨の報道も見られます。 やはり国内企業を参入させるためにはセガサミーのようにノウハウを積んだところが選ばれる可能性というのは高いのでしょうか、えーまあ、高いだろうという答えなのか、そうではないだろうということなのか、分からないというえなのか短めに答え、ちょっと待ってください。えーっと いや、違います、えっと、提案者の方で、えっと、サクッと答えていただける方、申し訳ないです、時間の関係です、すいません、申し訳ない、い簡単に答えればわからないということだと思います、いずれにしても、あの事業者に対しては厳格なんですねあの、審査が行われて、ライセンスを得たものでしか、この事業に参画をできないという仕組みになるわけですから、えー、海外企業であろうがあ、日本の企業であろうが、その審査をパス。 することが大前提ですから、今の時点ではわからないと申し上げるしかないと思います。山本太郎君。はい、ありがとうございます。えっと、まあ、ライセンス発行するっていうことは先々あるんだろうけど、今何もまだ決まってない段階で、そんなことを、あの、細かく言えない。ね、今はわからないとしか言えないんだって話なんですけれども、そのライセンスの発行に関してね。何かこう、あの、なんやろうな、便宜を図るみたいな話になったら嫌だなと思うんですよね。ええ、例えばですけれども。 あの安倍総理はセガサミーの会長さんの里見さんとつながりが深いというお聞きしますよね、セガサミーの会長の娘さんの結婚式にまで出席されたということは、2013年10月4日の写真週刊誌「フライデーにも出席されている様子が写真で紹介されていたと、こういった絆でお友達人事的にカジノの運営権が手に入りやすいといったようなことは行われないですよね、これはまだ決まってないから言えないことと、はまたは別の話だと思うんですね。官官房長ここういういいとないですよね、菅官房長官。 まだあの決まってないですからあの、私から言い悪いということはあの控えたいと思います。山本君。いや、あのこれ、決まってなくても、えー、やっちゃだめなことですよね、つながりがあるからっていうところの企業に便宜を図るっていうのは、もちろんそういうことは行われないですよね、官房長官、いかがでしょ、う。菅官房長官。あの、先ほど提案者から答弁されてましたけれども、それはあの公正、えー、厳格な審査という形になるだろうというふうに思っています。 山本君すいません、あのお忙しい中来ていただいて、あのもうこれ以上、官房長官にはございませんので、退席していただいて結構です、もしくはゆっくりあのコーヒー飲まれていただいても結構ですけれども、<笑>私と聞いていただいてもありがとうございます、では先に進めます、官房長官、ご退席いただいて結構でございます山、山本君、すいません、ありがとうございます、これ、セガサミーに限った話じゃないよなと思うんですよね、パチンコスロットに関連する企業がカジノの運営権を手に入れた場合、その母体の収益に影響するような規制が。 ギャンブル依存対策が。本当に行うことできるのかなって。依存症対策、特に喫緊の課題であるパチンコスロットの規制が進みにくくなる恐れってないんですかね。えー、これ、どなたかあ、ありがとうございます。お答えください。は, んはい、あのですね、あの、まあ、これまでずっと私どもお答えしてきた、また議論して。えー、あの、来たようにですね。あの、当面数箇所、でしか我々。 あのこのの IR ってていいうのを想定してないわけですで。どういう地域が選ばれてどういう事業者が選定されていくかということはもう全国民全世界中止のもとで行われる作業になるわけですから当然透明感を持った公正厳正なプロセスでなければあの国民の信頼も世界の国際社会の信頼も得ることができませんし そうでなければ、成功することもできないというふうに考えております。山本君。はい、ありがとうございます。えー、っとですね、以前国家戦略特区や構造改革特区において、何件かのカジノ事業の特区申請が上がってきたと思うんですね。で、現実には戦略特区でのカジノ構想は立ち消えになったと。で、カジノは国家戦略特区内ではできない。っていう趣旨のですね、回答が警察庁と法務省から出たそうなんです。申し訳ないです。時間が短いので、どちらか。 で、えー、でもいいですか、多分法務省の見解の方が、えー、と短かったですかね、できなかった理由っていうのは、申し訳ないです、警察庁の方来ていただいたのに、えー、とその理由を、えー、お聞かせください。加藤審議官 お答えを申し上げます。ご指摘 の, あの検討要請に対する回答におきまして、法務省は、刑法により禁止されている家事の合法化する措置が要望されたことに対して、措置の分類としては、特区としての対応が不可能であるものとである旨の回答をしております、措置の内容としては法律上の手当を必要とするものである旨回答しております。その理由といたしましまてはは刑法185条及び186条び 社会の風俗を害する行為として規定されておりますところ、刑罰法規の基本法である刑法を改正して、カジノのみをこれらの構成要件から外すことは、その趣旨に鑑みできないと考えることを挙げております。また、その際の回答に明記してはおりませんが、特区としての対応が不可能であるものとした理由としては、全国的な統一性の観点から、特定の地域において基本法である刑法の適用を一律に排除することはできないと考えたところでございます。もっとも同じ回答におきまして、カジノに関する特別法の制定に関し、 ご指摘の回答においても、法務省が積極的に検討する主体ではないものの、いずれかの省庁においてカジノを法制化する法律を立案することとなれば、その内容について個別に当該省庁との協議に応じる要意はあるとしているところでございました。以上でございます。山本君。はい、えっ、ー、とありがとうございます。まあ要は、えっ、ー、と賭博を許すわけいかないってことですよね、要は特区で。 そういう考え方ですよね。百八十五、百八十六に該当する話ですね。それね、要はそこは引っかかるから、とこ国家戦略特区ではできないよ。 いうことで立ちゲえなっていったって話ですよ、ね。それと国家戦略特区でカジノはって話ですね。で、えっ、ー、とお聞きします内閣府地方創生藤原さんには次お聞きしますね。え、できればえっ、ー、と端的にお答えいただけると助かります。え、国家戦略特区では今後規制改革のメニューを増やすお気持ちがあるとのお話を、えー、以前聞いたことがあるんですけれども、今後どのような分野においてどのようなメニューを増やしていくおつもりなんでしょうか。地方創生推進事務局藤原審議官。 お答え申し上げます。え本年6月に閣議決定されました日本最高戦略2016におきまして、国家戦略特区においては、今後2年間を集中改革強化期間といたしまして、重点的に取り組むべき、これは外国人の受け入れでございますとか、あるいはインバウンドの振興、そういった部分につきまして、6つの分野をはじめとしまして、規制改革を進めていくというふうにされております。自治体や事業者から具体的なニーズに基づいて、規制改革の提案を幅広くいただきながら、今後必要な規制改革を実現してまいりたいと思っております。 委員長山本太郎君、はいえー、今回のプログ ラ, グラム法案がね、可決されて、先の実施法案が可決すれば、これ、カジノが違法という縛り外れるわけですよね。ということは、つまりカジノの、えー、違法性の阻却自由ができた場合、特区事業としてカジノも国家戦略特区において認定されること、十分にあり得ると思うんですよ。だって、もともと国家戦略特区でできなかった理由が、この、えー、要はカジノイコール賭博だったから、これが別のラインで、プログラム法が通り、実施法が通った後には、これ、 もともと国家戦略特区で拒まれていたことは解消されるわけですよね、これ、えー、認定される可能性っていうのは特区において、えー、あるんですかね。藤原さんいいですか藤原新 規制改革の実現がございまして、初めて経済効果が発揮されるということでございます、今回の場合、刑法の特例措置を伴うということを国家戦略特区で行うかどうかという判断になると思いますけれども、これまでも例えば構造改革特区であれば、刑法の特例措置というのは慎重な判断が必要だと。 通常の法律ではなく、基本法でございますので、そういった判断には慎重でございました、国家戦略特区で仮にこのカジノ IR 法案に関しまして、議論を進めるという場合には、そういった刑法の特例措置、法務省その他とですね、議論が慎重に行われる必要があると考えてございます。山本君。これ十分ありえる話だと思うんです、だって、どうして国家戦略特区でカジノができなかったんですかって、違法性の阻却の問題があったと、阻却自由の問題があったと。だけどこれ結局 そっちに向かってやってるわけですもんね、プログラム法、その後の実施法。とするならば、国家戦略特区でできなくなる理由がないんですよね。 まあ、その先のことはその先に考えるっていう話だと思います、これ十分ありえると思うんです、国家戦略特区の枠組みでカジノを含む IR をやるという話、これ私、ちょっ と, えっと資料をつけさせていただいたんですけれども、国家戦略特区、指定するときの基準ってこんなものがあるよって、これ、赤線引いてあるところだけ、ね、読んでみると、大きな経済的、社会的効果が生じるようなところ、で実施することにより産業の国際競争力の強化、または国際的な経済活動の拠点の形成を通じて、全国的な社会的、経済的効果も含めて、広く波及効果 及ぼすもほかには、えー、先進性、革新性を有するもの、従来なかった取り組みを新しく行う場合も含むと書かれている、ほかにも区域内の 地, 地方公共団体が、まあ、取り組む意欲が高いとか、これでも、カジノで、この IR で言ってること、ほとんど当てはまらないんですか、観光業ですよね、で特区やって何が悪いんだって話ですけど、これやられることで損するの国民なんですよ。 だって皆さんずっとおっしゃってたじゃないですか、税金をかけないんですと、皆さんの税金は使えません負担や、負担はさせませんと、民間がやりますからってうたっておいて、これ、戦略特区内でやることによって、固定資産税、設備投資、所得税などの控除も受けられると、これ、事実上、税金で補助する事業になるわけですよね。もしもこれが本当に特区でやられるって話になった場合、だってもう縛り何もないですよ、縛りはこのプログラム法案とこの先の実施法で外れるんですから。 ここのの法案の説明で言い続けてきたことと全く違う話になるしかもこれ、外資であれば、税控除を受けて安く事業がやれた上に、再投資もほとんどすることなく、日本人の富裕層から大きくそうでもない方々からはそれなりに、資産を巻き上げる国富の流出を税金まで使ってお手伝いする話ですかっていうことになっていく。でも今聞いても分かんないですもんね。今聞いてもわかんい。や、手上がらないですよ、それ、おかしいおかしい。だって分かんないっつってるんだから、まで、あ、決まるまで。だけど間違いなく この特区っていうものでカジノが成立しなかった理由は、刑法の185条、186条ですよね。っていう説明ありましたよね、法務省。ね、だからギャンブル、このカジノが違法だという考え方、賭博は開けませんという考え方のもとですもんね。いやいやいや、ちょっと待ってくださいもう。いやいや、ちょっと待ってください。まだ先があるんですよ。えだって散々答えたじゃないですか、皆さん。えー、とと始まってから始まってから20分、全部皆さんでお話になったんですよ。<笑>すみません、先に進ましてくださいね、まだ続きがありますから。 えー、これ、認定される可能性はまだ分からないと、でも、えー、それは排除されてないわけですよね、特区でできなかった理由が平たく言います、バクチバを開くことを特区だけ合法化するには無理があるってことですよね、特区だけでバクチバを開くことを合法化するには無理があると、じゃあ違うルートでってことで、プログラム法と実施法という二段階に分かりにくく、バクチバを開ける場所や主体を合法化してしまえば、特区となじむって話にならないかって。 法務省と警察庁の懸念を今 回, 今回と先の立法、実施法で例外を作って払拭なさるんでしょ、うだって、一度迂回させて、バクチバを開けるようにした上で、運営する企業に税控除というインセンティブまで与えるって、ずいぶん大胆なお話だなっていうふうに思うんですよ、これ絶対に特区ではやらないっていうような、何か絶対的な理由って何かありますか、ちょっと待ってください。 えっとそんなに長くならないんだったらお答え大丈夫ですか。じゃあ三十秒でお願いします。ありがとうございます。石村君、はい、ありがとうございます。あの特区においてですね、刑法の特例を求めた、えー、国家戦略特区はこれは認められないということで返事があもうすでに解決されているあの答えがあるわけであります。で私どもはそれは無理だと私ども思っておりますので、刑法の違法性を阻却するために今回の特別法を作って家事の単体でなのか IR という形で。 8項目をクリアして、これは即約できるということで、政府にそれを求めて、実施を求めているわけですが、実施法ができた暁にですね、仮に特区でやろうと思えば、それは特区の中で実施法の特例を求めるということになります、それは私ども、全くこれは厳しい管理の下に、カジノ管理委員会の管理の下に置かれますから、そんなことは一切考えておりませんし、それは私どももできないというふうに思っております山本君、えー、そのお言葉を信用したい。 なぜならば、こんなことでやられるカジノには何の意味もない、そりゃそうですよね、それで喜ぶん誰ですかって、事業者だけですよって、あとゼネコンと、あと地上げして土地が儲かる不動産や、それに関連する人たちだけですよ、こういう税金の使い方がなされないように、何かまたこの先、変更があるかもしれない、国家戦略特区によって、それに関わることによって、大きな控除が与えられるような、インセンティブが与えられないような監視もぜひ先生たちにお願いしたいと申し上げて、質問を終わります。そそろそろ終わりですよね この際